そう、性格性格ワイの勝ちやで。性格はいはい、はい、勝ち、はい、完璧、はい。これぞさこれぞ時計反応さん、ね。もう見て字のごとく字のごとくやった、はい、マジうるしいししすごいね見事だよね見事に綺麗に取っ払っていったいったねいいよ。いやー